はい、皆様ウガミ油 youtuber の金デ秀トでございます。はい、ここ鹿児島県沖永良ぶ島からお送りしているわけなんですけども、も暗黒沖の選ぶと言われましても、もう12月に入ってやっと冬の様子を呈してきたみたいでございます。今日は風がビュンビュン吹いて、さっぱりさっぱり1日でございます。 まあ寒いと言ってもさっき気温を見てみたら14度ありましたので内地の方からしたらどこが寒いねんって思うと思いますけどももう僕も島の人の体になってしまったみたいで凍えておりますまあそんなことはさておき今日の動画ではいつもと趣旨をちょっと耐えまして私要秀とのおしゃべりで一本お届けしたいなと思います この YouTube チャンネルなんですけども、えー、もう早いもので立ち上げから4年も経つみたいですね最初は適当に動画アップしてたんですけどまあ最近になってちょっとやる気を出しまして週に1本ぐらいは動画アップできたらいいなと思って頑張ってるところでございますしかし僕は気づいてしまったんですこの4年間で私要秀との祖先を明らかにしていなかった まあ牛のことばっかりアップするのも言っちゃいいんですけどもやっぱり動画の投稿主がどんな人間なのかっていうのをちょっとでも知ってもらった方が皆さんも動画を楽しんで見れるかなと思いましたそこで今回は秀との反省をセキュララに語っていいこうと思い ま, すまず鹿児島県沖永良部島に今住んでるんですけどもここで生まれ育ったわけではありません 実は兵庫県尼崎市というところで生まれ育ちまして場所で言えばここですね兵庫県といっても大阪市に隣接してましてで、えー、工業地帯ですね空気も悪けりゃ柄も悪いそんな町です電車で10分も乗れば梅田に着くんでまあ僕もだいたい遊ぶのは梅田でしたね そして有名人で言えばあのダウンタウンのお二人を輩出した町として結構有名になりましたまあ昔は相当柄は悪い街だったんですけども今ではそうではなくなんと関西の住みたい街ランキングで上位になるほどの素敵な街になってるみたいですそんな尼崎市の4人兄弟の末っ子として僕は生まれました、えー、兄弟は上から姉姉 兄、僕でほぼみんな年子で年が近かったんですねですので兄弟というよりは友達同士みたいな仲良し兄弟でしたで父親は家にいなかったんで母親の稼ぎとそしておばあちゃんの年金だけ で, で4人兄弟を育てられましてまあ貧乏な暮らしでしたね僕なぜかよく勘違いされるんですけども あんたええー、どこで育ってえー、大学出てるんやろー全く違います実際は柄の悪い町の貧乏一家で育った中卒野郎でございますそんな僕はどんな少年だったかというとまあ頭も良かったし運動もできたんですけどもどうも言葉を話すのが苦手で多分き音症だったんですけども まあ大人からは「おとなしいねー」とか言われてたんですけども喋れないだけでしたでもそんな僕を救ってくれたのがロッッククミュージ聴くのもすごい好きででギターにドハマりしてずっとギター弾いてましたねそしていずれ作詞作曲もするようになって言葉で自分を表現するのは苦手やったけど でも音楽で自分を表現するっていうそんなやつになっていきました若い頃はもうロックバンドを組んでずっとライブばっかりしてたそんなやつですで本気でロックスターになるぞーって思って頑張ってたわけなんですけども夢叶わずバンドは解散してしまいで全てを失ったような気持ちになった僕は何をち迷ったか 沖縄に1年間住んでみて自分探しをしてみたりでその後は大阪に戻って普通に働いて普通に結婚して普通の人間になろうっていう努力をしてみたりいろいろ瞑想をしてましたでそんな時に起こったのが東日本大震災です僕は大阪にいたんで直接的な被害はなかったんですけどもでもやっぱりテレビから流れる 悲惨な光景ととかを目の当たりにするとやっぱり精神的にショックを受けましたねそれを機に僕はこのままで自分の人生いいんかなとか幸せって何な ん, なんやろうっていうのを真剣に考えるようになりましたほんで考えて考えてたどり着いた僕の答えが沖永良部島で農業をするっていう答えでした それから何年間か準備期間を経てえ晴れて2015年の11月今から6年前なんですけどもこちら沖エラブ島に移住することができました移住する時の苦労とか細かい話はまた別の動画でアップしようかなって考えてますのでこれから移住したいなって考えてる方とかちょっと移住に興味あるなっていう方は楽しみにしていてください。 そして晴れて移住した僕はこうやって黒毛和紙の繁殖農家になったわけです非農家出身で農業もあんまり見たことがないっていう人間が収納するっていうのはめちゃくちゃハードルが高くてしかもこんな畜産なんかまあ無理だと思ってもらって結構ですおすすめは全くしません 僕も実際たたたまたま慣れただけですそして畜産業の合間に選ぶネクストファーマーズという農業の団体を立ち上げさせていただいてそこで代表を務めさせていただいておりますこの団体がまたクソ面白くていろんな面白いイベントをやってますのでこれもまた違う動画で紹介しようかなと思ってますそそしてのの合間の合間間に 音楽の経験を生かして BA のお仕事だったり作曲のお仕事だったりもさせていただいておりますその合間の合間の合間にアザの活動アザっていうのは集落のことですねアザの会計を任されたりあと前にアップしました大蛇踊りというのも集落活動なんですけどもそういうのに携わったりもしています はい皆様いかがだったでしょうか僕のことを少しでも分かっていただけたでしょうか、まあ、こんな風にね喋る動画もアップしていきたいと思いますので皆様お付き合いをよろしくお願いいたしますそれでは今日はこの辺でお開きしたいと思います皆様さようなら